今回は不登校引きこもりの子どもの効果的心理療法ということでお話の方していきますまず不登校を生み出す家庭どのような家庭が不登校を生み出すのかということですが一番多いのは親の先回り過干渉ということが挙げられます先回り過干渉とは何かというと例えば朝もう六時半だよ早く起きなさいよとかご飯冷めるから早く食べなさいよ お風呂早く入りなさいよ今日寒いからジャンバー着てきなさいよ天気予報で雨って言ってて傘持ったの例えばお年玉をもらったときにお礼言ったのお客さん来たときにこんにちは言ったの本来は子供が自分で考えてしなければならないものを親がもう先回りして子供が何かやる前に手出し口出しをしてしまうこれを過干渉というふうに言います 過干渉に育てられた子供というのは精神年齢が幼いです。えー、もう自分で考えることができないんですね。親がすべてをやってしまうからです。中にはですね、えーえー、また今日チャーハンなのじゃあ今日カレーにしようね。子供の言いなりなんですよね、えー。結局家の中では子供が王子様、王女様気分になってしまうんです。 でこういう子どもというのは小学校の頃は逆に友達が多いんですね。えー、というのは友友達達がが多いといいいととうよりも、友達の誘いを断るこでできないんですね。えー、結局誘いを断ると友達からどう思われるだろうか人の目を気にするというところがあるんです。 ところが、えー、中学校ぐらいになってくるとですね、だんだんだんだんですね、友達が離れてってしまうんですね。で、どうして離れていくのかというと、これは結局わがままということがあるんですね。自分の思い通りに、えー、何かが進まなければですね、もう気になって仕方なくなってくるんですね。で、えー、わがままに育った子どもというのはですね、例えばお昼休み なんですけれども中学校ぐらいになるとですね、えー、グループを作って食事とかするようになるんですねところがだんだんだんだんですねあいつわがままだよなということになってですね仲間外しにされてしまうケースが多いんですで、一人だけですね、えー、黒板の方を見てですねこういうふうに黒板の方を見てご飯を食べてみんなはグループを作ってですねご飯食べてるんですねそこで聞こえるように言ってくるんですね あいいつムカつくよよななとかキモいよなで10分休みぐらいだったらですねまだ持つんですねところが1時間とか長くなってくるとですねもうそれだけご飯の時間だけででももうう苦痛でしょうがなくなくくってくるんですねご飯食べ終わった後もですねどういうふうに時間を潰していいかわからないんですね。で廊下とか歩いててもですね人から避けられたり、えー、キモいとか。 だんだんだんだんですね学校に行っている意味もわからなくなってくるっていう子が多いんですね。でこの不登校になりかけの4大症状っていうのがあってですねまず微微熱熱熱ななんでですすねこれ高熱ではなくてて度ぐらいの微熱が出てきますそれから頭が痛い頭痛ですねそれから腹痛お腹が痛い吐き気これが 不登校の四大症状といい う, うに言われていますでもう一個なんですが冷たいものをよよく飲むようになるんですね冷蔵庫にですね、えー、飲み物とか入れていた場合ですね最初はあまりですね、えー、飲み物飲まなかった子がですねだ ん, だんだんだんだん人間ってストレスがたまってくるとですね冷たいものをよく飲むようになってくるんですね。 コーラとかでもですね 1.5 リッター瓶とか買ってですね冷蔵庫に入れていくと1日ってなくなるようになってくるんですねとこれは明らかにですねストレスが溜まってるという証拠になってきますそれから症状として後にどういうのが挙げられるかというとまず不眠ですね夜熟睡できない寝れないそれから親に対してよくうるさいと口走るようになるとかですねそれから昼夜逆転 部屋にこもる時間が長くくなってくるからゲームとかネットにはまる中にはだんだんだんだん家族と顔を合わせなくなってくるというケースもありますで自分の部屋に誰も入れない自分よりも弱い弟とか妹に強く当たるでもう一個ですね対抗というのが現れてくるケースも多いです。対抗というのは子ども帰りなんですけれどもね えー、例えばお母さんの膝の上に乗ってくるとかですねお母さんと一緒にお風呂に入る、えー、一緒の布団でないと寝れないとかですねこういうのが対抗と言われています。で、えー、これは後でお話しのほしますが対抗を起こすということはこれはですね、えー、それを全て受け入れてしまうととても危険でですねそれが家庭内暴力につながっていくというケースが多いですこれは、えー、後でお話のしていきます。 原因的なもの少し考えていきますねまずは夫婦関係が悪いこれがですねかなりのウエイトを占めてきます家族の中でもですね、えー、特にご主人さんとですね奥さんの方が毎日夫婦喧嘩してたりですね中には、えー、全く口をきかないこれは子どものストレスを大きくためていきますそれから家族の中の誰かが亡くなる死んでしまうとかですね あとは先ほど最初にお話しした過干渉ですね。それから逆に法人、あと不正が乏しいということもあります。母性が乏しい。あと母子関係が強すぎる。お兄さんとかお姉さんがですね、非行とか不登校、引きこもりになったケース。それから親が異常に学歴にこだわる。世間体にこだわる。 でもう一個ですね宗教熱心な親自身が定職に就かないでもいろんな仕事をです、ね、してはやめしてはやめというような状態それから、えー、転勤が多い厳格な親威圧的な親神経質な親過保護な親これが全て原因になってくるんですね。 こういう親というのは子供のエネルギーをどんどんどんどん吸い取ってしまうんですね子供の性格から見ると人の気持ちに敏感ですごく傷つきやすい気性面真面目融通性がない気を使いすぎる頑固わがままそれとですね小さい頃はですね 優しくて聞き分けがいい子が多いんですねよく言われるのがですね小学校の頃は友達も多くて優しくてでもなんで急にこうなったのかしらって言われるケースが多いですから自分を好きになれないプライドは高いんだけれども自信がない人から褒められたり肯定的な言葉をかけられても素直に受け止めることができない 否定的な言葉にばかり敏感になる完璧主義不安を抱きやすいこういうのが子どもの性格になってきます不登校の子どもを無理やり学校に行かそうとすることはこれはですねインフルエンザで高熱を出しているときにですね、えー、解熱剤とかで無理に熱を下げるのと同じことで余計悪化してしまうんですね で引きこもっている子どもの気持ちなんですけれどもまずはですね 誰, にも誰も分からなくていいから自分の親にだけは分かってもらいたいこういう気持ちが強いんですね。で、えー、結局親が分かってくれなければですね子どもは余計ですね精神状態不安定になってきます。 親に分かってもらいたいという気持ちが「お母さんになんて分からないよ」という言葉になったりですね物に当たったっりですね、えー、結局親と子どもが譲らないで綱引きをしている状態がずっと続いているとですねこれははいいいつままででもそのの引き状態というう続いてしまうんですね親がまず一歩引いてですね子どもの気持ちに耳を傾けること。 そうすす。れれば子がが少しずつ心がです、ね、ほぐれていきますやっぱり人間ですね、えー、世界中の誰も分かってもらえなくても自分の自分のことを産んで育ててくれた親にだけは分かってもらいたいという気持ちが強いんですね。引きこもりの子どもの生活についてもう一度お話のほうしていきますね。 まずは1日の大半をですね自分の部屋で過ごすようになってきますそれから昼夜逆転です家族と顔を合わせなくなってきます部屋も片付けなくなってですね掃除もしない本とか衣類とかゴミがもう周りに散乱してるんですね部屋に誰も入れなくなってきますお風呂も入りません衣類も洗濯に出しません 家族の誰かが話しかけても、無視するかうるさいと口走る。窓とかカーテンも閉め切ったまんまの状態になる。このような生活になってくるんですね。引きこもりの子どもの親が心がけなければならないことです。まず、無理に子どもを外に出そう。不登校状態から。 えー、学校に通える状態にしようと無理にしないことです。もしくは勝手にしろと投げ出さないこと。これがすごく大切になってきます。二個目です。子供が相談してきたとき、子供の横に座ってじっくり話を聞いてあげることです。そうすると自己嫌よ自己嫌悪とかですね、自己評価の低さをストップさせてですね。 緩やかな引きこもり状態になってきます三番一人ぼっちの引きこもり状態からですね一人でない引きこもり状態に変わるとですねお風呂に入ったり着替えをしたりですね家族とのやりとりが可能になってきます全く子供が反応がない場合子供が部屋にこもってしまって 子どもとの会話の機会がなかなか取れない場合は、手紙を書くという手もあります。例えばですね、えー、子どもが食事の時間になっても降りてこない。そういうときですね、えー、手紙を置いておくんですね。テーブルに手紙を置いておくんです。えー、ご飯冷めてしまうから、傷んだら困るから、冷蔵庫に入れておくからね、お腹空いたときに、 電子レンジで温めてて食べてね、お母さんより一言手紙を置いておくとですね子どもはそれで「あお母さん自分のこと邪魔にしてないな」っていう気持ちになるんですね。で手紙もなくてただ冷蔵庫にご飯を入れておいた場合これですねあこれは本当に食べていいものだろうか。例えば冷蔵庫に入れてあるけれどもこれは自分のものかどうなのか。 そういう気持ちになってしまうんですね。手紙があるだけで子供は安心するんです。でご飯の時もですね、降りてこないからと言ってですね。ご飯だよ。聞こえてるのご飯だよ。寒いから早く食べてね。何回も何回も同じことを言う。これも過干渉なんですね。お城に住んでるわけではないので、一回言えばちゃんと子供の、お母さんの声っていうのは子供に。 伝わるんですね聞こえてるんです